てり冷麺です今日ご紹介する場所はこちら兵庫県尾前浜ですこちらがね見てください大都会の中にある海岸なんですよしかも砂浜すごくないですかこれなかなかね大都会の中で砂浜の海岸というのは、ね、珍しいと思うんですよねこちらがねあのー、まあ、バーベキューとかキャンプとか あとねあのちょっと画面にねあのいろんな方々映ってますけどこう水遊びをするとかいう感じでねいろんな方がいらっしゃる場所ですこの日はあのバレーボールビーチバレーかなというのをねやってる方々が3組ぐらいおられましたまたねあの非常にこの日多かったんですけど風が強い日なんでこのヨットっていうんですかこれをねやってる方がむちゃくちゃ多かったです 駐車場がすぐ近くにあるんでこういう大きなものとか運びやすいみたいです ね, ねあ今上がってこられますね見てください本当に砂浜なのでこうやってね上がることができるんですよでちょっとねあのー、砂浜の場所からちょっと草が生えてるところの場所まで来たのでここにテーブルと椅子を置いてみましたで定番の、えー、ブラック缶コーヒーそしてメロンパンです 目の前、ね、こうやってヨットをしている方々を見ながらこの椅子あ倒れちゃいましたね風がすごい強かったのでこの日はよいしょっとこうちょっと戻しましてねはーい目の前すごいいい景色ですそしてこの先岬って言っていいんですかねこっから、えー、奥側は、えー、バーベキューですかバーベキューじゃない<笑> 火を使っちゃいけない場所なので気をつけましょうということではいこれ水の音ですギリギリまで寄ることができますそしてイストテーブル片付けまして、えー、帰り道ですこれがね西宮邦台っていう場所みたいでしてまあ何かねあの遺跡みたいな感じなんでしょうかね詳しくはちょっと見てないですけれどもそしてこちら、えー、ちゃんとしたねあのキャンプもできる お泊まりりもでででききる場場所なのここういういいゴミ捨て場がきっちりししすすれ嬉しいですよねそしてカラスが荒らしてくるらしいので必ず捨てたらネットにかぶせましょうそしてその隣が、えー、こちらはい看板がね今は何も書いてないですけれどもこちらブルーシートの上に置いてあるのこれね炭なんですはい ここここのようににしててね、ここに墨を捨てることができますちょっと捨てているんでまあどなたかバーベキューされたのかもしれませんねそしてここがすごいのがこの建物なんだと思います管理棟なんですよキャンプ場じゃないのに、まあ、キャンプができる場所なんでちゃんと管理棟があって朝から晩まで管理人さんがいらっしゃるそうです そしてこれ公園の入り口側なんですけれども、東屋がね2つあるんです。そしてこちら、水道。ここで洗い物とか、そういうものができるみたいです。そして、公園の入り口にあるんですけれども、綺、え、麗、ー、なお手洗いが、はい、1箇所あります。こちらね、女子トイレと男子トイレ、あと多目的トイレもありました。残念なながらウォシュレットはなかったです はい、でこちら公園の入り口側ですね。えー、緊急事態宣言が出てますので、こういった形です。はい、ありがとうございます。ということで、えー、今日のご紹介、お前浜公園でした。チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。